ちはやだよマリオメーカーやっていきましょう日本人への挑戦状こりゃ難しいこそはミューズだね<笑>石鹸のエリチださあじゃあいきましょうほんとむずいわありえないほど難しい超時間かかりそうな気しますこれクリアするのにあとほとんど喋れないと思う あ, ーあー まあ行けるとこまで行きますよね。っよしオッケーえよいしょといって死にます。 あー残り2秒しかねえのかということはタ々ンタンルールでいってほんとギリなんだこれ3段ジャンプ入れるのがめちゃめちゃ難しいんですよねこここれでもやんないといけないのか 最後ねドッスンの左上に明があるんでですよでいけねえじゃんって思うんだけどねギリギリでスピンすると右越えられるんだよねこれでも今時間タイムアップだったろうなきっと。 うマジか。 ーうー わ, ーうーわーマジかこれ2秒タスクってどうだってんだよマジで意味不明だわどっかにあるんだろうな何かが。 ファントムジャンプを誤解しよう。俺今できないかもな、ファントム全然やってねえよ<音声>さあ、どうださあ、本家本家。<笑>すんげえミーだな。サンガリア 投げて、もう一丁投げて、あ、もう一丁投げて、スピンして、スピンして、はい。はい。はいはいはいはいはい。まだ17秒もあるよ。結構余ったな。じゃあこれ行きましょうか。もうタイトルが面白そうだもん。バレットビルピラーですな。絶対楽しいよね、これ。 おお下だ下だ危ね挟まれて死ね上に上がいや真ん中でよさそうだねうわー結構むずいな逆に遅くて難しいこれ見極めないと上でいいのか素直に上でいいんだねここはね今度下なんだろうなちげえのか いやここ上にいればいい大丈夫下かこれこそ真ん中かケー、OK、うわー怖え上だねまあこの隙間なら問題ないでしょバブルがいいんだ間は抜ける必要ないねないね<笑>結構軽めに作ってくれてる感だねこれは落ち着いて入るうんオッケーお疲れいす 九十九パー不可能、マジか。九十九カンマ九。カンマ九<笑>。おし上いったぞ。ああ、やばい、かぶんなきゃいけなかったんじゃねえの。あ、これ多分スターっぽい、スターっぽい、スターっぽい。違った、プロベアだった。 時間ねえっつうのな<笑>時間ねえっつうのでっかいまんま上越えて右行ってみるひーひ よーし、オッケー、ゴールだろナイスシュッシュッシューさあ、じゃあ、これ行きましょう。謎の地下洞窟スピードラン。50秒スピードランですね。行きましょう。ゴーまずはダーほっ。うわ、こわっ。あー、違う、こっちだ。コインだ、コインだ。よいしょ今までになかったものが急に降ってきたりするんだね。上から ブラックパックンだったりね。その辺注意ですね。ブラックパックンが降ってくる。オッケー。これギリギリ届くんだ。届くねーオッケー。はーい、来るん。ジャンプー。オッケー。スピンです。ハ、は、イ、い、スピン。反応成功。<笑>危ねえ<ー>。<笑>いろいろ危ねえ。 ああこれむずいなはい、い, いよいしょう a y yeahOK うん怖えーんこれ走ってて大丈夫だねジャンプかぶるああ投げるだった<音声><音声> ただオッケー。ベッドは入って、今度はか上、そのままゴー、ドゥー、オッケー。じゃあラスト行きましょう。 40秒スピラン。スピランスピランで終了だね。爽快40秒スピラン。はい。スピン。なんだなんだおう、勝手に行こうか。はい。投げて。左に進んで。道ができて、パック投げます。パックじゃない。P 投げます。なんだハルキックだったとりあえずドアオッケー。スピン。そのまま、そのまま。オッケー、コインコイン。ファ イ,、うん、イヤー。 撃つね、これを打ち打ちなの、ね、オッケーヒップドロップだなー痛<笑>行ってお尻いった投げてドアに入ってなんだ次はさあだいらっしゃあ窓だった続くのかクッパクッパクッパドアごっチんでーすご視聴ありがとうございましたチャンネル登録よろしくお願いします